千葉県長山市からくるりの皆さんです個性派揃いのくるりですが大切な時には一致団結楽しむことが何より大事思いやりと感謝の気持ちで今日も踊らせていただきますとのことですそれではくるりの皆さんよろしくお願いいたします、えー、どうも皆さまこんにちは 千葉県流山市からやってまいりました、えー、くるりと申しますえー、今日はですね、えー、このチームで、えー、挑戦させていただくという形でコンテストを出場させていただきました、えー、前向きに、えー、頑張りますご声援のほどよろしくお願いいたしますさあ踊り子楽しく踊りましょう Thank you. 「辛いふとしぼう」